街中に広がるる大大火災大量発生するホムラ人白装束の策略に総員で対抗する第8の前にさらに鬼の穂村人まで大変です人手が足りません消防隊ってのはめんどくせえ縛りプレーンしてんのな次回「永遠の消防隊2の章」第4話「火中模索永遠の炎